じゃあ先に始めますいいですかじゃあ、えー、小田原の総取りで、えー、下振り講座という演説を披露いたしますよろしくお願いいたしますかまいっ いてます、はい 観客の皆様にぜひありがとうございましたえー本当最後までありがとうございましたえー次はですね十三、えー、時午後の一時から、えー、小田急大江区前の広場で、えー